はい、えー、動画をご覧いただき本当にありがとうございます、えー。辻です。本日も動画をご覧いただき本当にありがとうございます。辻です。間違えてますね。はい、あもういいやこの前に行きましょうかね。いつもですね僕こう最初に喋ることは決まっててですね。はい、えー、徳島県の慢性腰痛専門辻体院長の辻です。本日も動画をご覧いただき本当にありがとうございます。っていう風に始めてるんですけどもなんかこうごちゃごちゃになってしまったんですけどもそのまま行こうと思います。 はいあのですねあの僕はちょいちょいこうですねあの県外にセミナーに行ったりとかですねあのまあほぼほぼ京都なんですけどねあの今週も週末に、えー、土日月と京都に行ってですねあの9月はですねまたちょっと海外にですねあの研修まあですね、えー、行ってきてですねまあいろいろこう学びの多い日になるようにですねしっかり学んでですね患者さんにですね えー、しっかりその治療技術とか知識とかをお伝えできればなと思っております。で、この動画を見ていただいているあなたにもですね、えー、僕のまあ、効果上実証済みのですね、えー、コンテンツをしっかりですね。あの、ご自宅でも、えー、取り入れていただいて、いち早くですね。痛みしびれと、えー、さよならしていただきたいなと思っております。はいで、今日はですね。まあ、久しぶりに坐骨神経痛の話をしていくんですけども、あの当然ですね。あのまあ、ヘルニアの患者さんとかでもですね。あの脊柱管狭窄症の患者さんもまあ皆さん。 あ同じように使えるテクニックになるんですけどもこのよくです、ね、座骨神経痛でどうしても痛みが取りきれないという場合ですね、えー、特に足のしびれですね ふ, とふくらはぎのしびれとか足先のしびれとかあに対して使えるものになりますでこの座骨神経っていうのはですね、まあえー、腰部からまあお尻を通って足先までかけて、まあ、流れてる大きな神経になるんですけども座骨神経っていうのが途中でですねこの総肥骨神経っていうのが変わって。で 膝ですね、膝の辺りで線腓骨神経、真腓骨神経というふうにこう枝分かれしていくんですけどこの線腓骨神経というのがですね、この腸腓骨筋というところですねこの腸腓骨筋という筋肉はですね、この線腓骨神経のあ、まあ、走行になるんですね。 でこの超腓骨筋というのがですね腓骨、まあ、筋でいいんですけど腓骨、まあ、筋という筋肉がですね硬くなっていることによって痛み、しびれが起こっているケースがすごく多くてですね当然、座骨神経のラインなのであの腰だけ、まあ、座骨神経というもの自体が腰から始まりますのでじゃあそこも目は治るのかってそうじゃなくてそこもラインに沿ってですねあの圧迫とかあの引っ張っている部分ですねあのストレッチ状態のような感じで引っ張ってしまっている部分が。 あ, あってですねそこが原因で痛みが起こってるしびれが起こってるケースがすごく多くて今日の患者さんもですねこの腸腓骨筋っていう場所をですねしっかりこう捉えてですねあのリリースしてあげると痛みしびれが取れたので、えー、そこもですねあのご自宅で簡単にできる方法というのをお伝えしようと思いますのでぜひやっていただければと思います。で今回はですねその場所ですねあのいつも分けてやったりとか同時にやったりするんですけども今日はそのしっかりですねその場所を覚えてもらうっていうことをやっていただきたくて。 あの少しですねやっぱりこうずれてしまうと、あのー、全然効果がなかったりとか、まあ、してしまうのでしっかりその場所を覚えていただくということですね。はい、でこのひ骨筋というもの自体はですねこの膝膝ですね膝の外側になるんですけども、あのー、足ってね、まあ、このふくらはぎとか太もも、ふくらはぎのところ、ね、前側になるんですけどもい、えー、骨というのとひ骨というのがあるんですね。 でこのひ骨っていうのはこの外側の細い骨になるんですねこの頸骨っていうのはど真ん中あのすねの部分ですねすねの部分でその外側にこうやって、まあ、ひっついてる、えー、上と下でひっついてるこのひ骨っていうのがあるんですけどもこのひ骨頭っていう、まあ、この部分ですねこのひ骨頭っていうこの部分に、まあ、腸ひ骨筋っていうのがまあこう走行しているわけなんですねこ の, ああの足裏までこうついてくる筋肉なんですけどもこのまずひ骨頭っていう部分を探していただいて このひ骨頭の指1本分下ですね、ここがその痛みしびれのポイントになりやすいんですね。まずはこのひ骨頭っていう場所をしっかり触っていただいて、その指1本分下の部分を触れていただく、でそこからまたそこのテクニックですね、そこの痛みを取るようなあ押し方とかがありますので、また次回お伝えしようと思います。 えっ、ー、と場所なんですけどもこの足の部分ですねめちゃくちゃパソコンの部分が見えますね。よいしょ。よいしょ。ちょっと待ってくださいね。はい。で足の外側なんですけどもあのちょっと見えやすいようにありますね。ちょっと見えやすいようにすいません。 えー、と足の外側を、えー、と本当にふくらはぎの真横の外側ですね、ここをですねこう上の方にたぐっていってもらうと、一番最初に当たる骨があると思います、ね。指先で触ると、ですねちょっと分かりにくいと思うので、こう足全体をですねあの、まあ、こんな風にしなくていいですよ、分かりやすいようにしているので、この足の側面ですね、側面、側面の部分をこう膝の上方向ですね、真横、外側を探っていってもらうと、 あの明らかにですね、出っ張った骨に触れると思います。一番最初のこの指先に当たる部分ですね。ここ、これがヒコットになるんですね。パーッとこう全体的にこう触れていって上の方に上がっていってもらうとヒコットっていうのが当たります。で、ここのまあ頂点ですね。頂点から指1本分下のこう、へこんだぺこっとへこむ部分があると思います。ぺこっとむ部分。ちょっとすじばった骨っぽいところですね。ここコリコリするとですね、この足の方にピ リ, ピリピリピリピリ来たりするんですけども。 えー、まずこのヒコットっていう部分をしっかり、えー、触って探していただいてその指1本分下が、えー、そこのトリガーポイントってなりますのでそこをしっかりですね緩めるっていうことをやっていきますで次回はですねこのヒコット今日はまずこのヒコットっていう部分を触手に触っていただいてこの指1本分下が痛みしびれに関連することがありますよっていうお話ですね で、次回はここをしっかりえー、捉えて緩めることによって、実際に痛みしびれが取れるのかどうかっていうのを、えー、試していきたいなと思います。はい、えー、以上ですね。本日の動画をご覧いただきありがとうございました。